以前マイルドエセ童話をやろうっていう、すんごいしょうもない動画が、その割には意外に伸びたんだけども、これってタイトルにつ、ね、られてるのかなと思ったら、もっとこの話を詳しくしてほしいっていうような、ね、反響があったんですね。 ある種の人にとっては、実はこれってね、すごく重要な問題だったりするんですね、いわゆるアウトロー系の YouTube チャンネルってね、結構あるでしょう、でしかもね、かなり人気が高いでしょう、えー、元ヤクザだった人とか、で今でも半グレな人とか、あるいはもうヤクザとか足を洗って、まあ、むしろもう自分とね、同じような道を進む人がいないようにって呼びかけるようなチャンネルもあるんだけどもね、それね、全部共通してることがあって。 やっぱりもともとアウトローだった人とかね、今でも例えば銀行からお金借りれないとか、まあ、不動産借りにくかったりとか、そういう切実な問題があるわけですね、そこでね、非常にお勧めしたいのが、童話になったらどうでしょうってことなんですね。 ヤクザを辞めて童話になるっていうのをね、すごくね、メリットあると思うんですねうん。例えばなんか、懲役太郎さんなんてね、なんかお金借りようとしたら、やっぱこのチャンネル名にね、懲役とか入ってるとかね、善科者だっていうことで、銀行がね、うんと言ってくれなかったみたいな話してたんだけども、そこでね、童話を名乗るっていうのね、すごくメリットあると思うんですね。 た太郎とかやめて、例えば童話太郎みたいな風に変えるわけですよ、でヤクザやめてね、童話やりましたとか、まあ、童話っていうのがね、恥ずかしかったら別に人権でもいいんですよ、あとまあ部落とかでもいいしねで、やっぱ最強パターンっていうのは、やっぱこう知名プラス部落ですねで、それはね、どんなメリットがあるかっていうと、例えば銀行がお金貸さないとか、あるいはその不動産なんか借りれないっていう場合になったときに、 差別だって言えるわけですよ、童話を名乗ると。まあ、あるいはそんなことを言わなくても、もうその団体名とか、あるいはチャンネル名とかに、その、部落とか童話とか入ってるだけでも、忖度してくれると。うん。それは人権でもいいかもしれない。なんとか人権センターとかでもいいかもしれないですよ。とにかくね、そういう部落、童話を名乗る。で、最強なのが地名を入れるっていうことですよ。もうヤクザやめてこう、まっとうに行きたいんだったら、童話になるっていうのは、すごくね、ありだと思うんですね。 だからだからね。だから自由同和会とか全日本同和会とか元やさん多いんだと思いますよ。童話って名乗ったら社会復帰が楽なんですよ。童話や部落っていう言葉はやっぱ他にないパワーを持ってるんですよね。例えばその暴力団なんかの名前を名乗ったらそれ自体でもう今。 ペナルティを受けちゃうでしょただ、童話とか部落だったら、ペナルティを受けるところがむしろ優遇されると、うん、でも、ペナルティを受けてしまったら、差別だって言って言い返せるわけですからねそういういパワーがある上にこそね。 ある意味、そのヤクザの団体名みたいな威力あるんですよね、童話とかブラクって言葉は、もうこれは誤解を恐れずっていうか、誤解も何もそのまんまなんだけど、関西とかだと、童話だのブラクって言ったら、もうヤクザ名乗ると同じような感覚ですから、もう反社っていうイメージですからね、反社というイメージがあるのにね、童話ラクっていうのは。 だけど、反社として扱われないんですよ、むしろそういう扱いをしたら差別だっていうふうに言われるし、で時にはもうね、裁判所も味方してくれるしね、警察も怖くて手出さないし、なんか役所 の, あの人権課の職員なんかがね、一緒に出てきてくれて、援護してくれたりするしね。あの 法務局が助けてくれたりするんですよ。童話部落って名乗ったらすごいでしょ。表向きの扱いと、その影でささやかれるイメージっていうのは、正反対って、こんなものってね、こんな言葉ってね、ないですから、ね。日本に童話部落以外に、だから、この童話部落っていうものを活用しない手はないんです。いや、やっぱりね、そのなんかね、まっとに生きるのが嫌だ。ちょっと生きてたいっていう人も、童話とか部落ならいいじゃないですか。それ自体で、なんかこうね。 アウトローなイメージがあるわけだから、うん、だけどアウトローとしては絶対扱われない、そういう扱いをされたら差別だって言い返せる、だから、童話ブラックってことは、本当に活用されるべきだと思いますね、でこのチャンネルでもね、ブラック民になる動画あるでしょう、もう簡単にね、役所に行ったら本席ブラックに移せますからね、うん、童話地区どこか分かんない人も、まあ、調べたらその、例えばまあ解放同盟の人の住所とかにね、支部長の住所なんかに移せば完璧だから。 ぜひね、童話を名乗って、社会復帰していただきたいと、まあ、もちろんね、そうやって社会復帰していく以上は、もう暴力振るっちゃだめですよ、そしたらもうただの反射に戻ってしまいますからね。ということでね、社会復帰を目指したいこのね、アウトローだった方々には、ぜひこの童話というものを、ね、活用していただきたい。ということで、今日の啓発動画でした。